はい、皆さんすいません、戻って来られましたかね。え来られた方、またお話ししていただければと思っております。続きやっていきますね。<笑>えっと、ここまでで、ちょっとご質問ですね、ちょっと聞いていこうかなと思うんですけれども、えっと、さっき技術で、さっき質問していただいた浜田先生でしたっけ喋っていただいたの。はいさっき、えっと。さっきのルームでご質問いただいたの浜田先生でしたっけ いや僕ですかね。農地先生農地、はい、先生ですね。はい。ちょっとシェアしたいん で, で、ね、もう一回全体の場でちょっとさっきの質問をシェアしてもらっていいですか。あさっき出てきたような難病患者さんに対して藤井先生のところで、どういう選択肢を示して、どういう治療をしているのかっていうのを知りたいなと思いました。はい、ありがとうございます。あの技術にちょっと、うん マーケティングのコンテンツ入る前に技術の話がここ出てたので皆さんにシェアさせていただきたいんですけれども技術についても私がさせてもらってるのは医療機関の中であのオンライン診療および対面の診療 も, でも含めてなんですけど私のコンセプトは西洋医学と東洋医学のいいところを患者さんにケースバイケースで使い分けるということをやってます。 性予約関連については皆さんやっておられる筋膜リリースとかですよね弊社のやってる部分があるのでそこまた私の動画とかで見ていただければなと思ってます。で、東洋学の部分に関してはカタカナでチンヨガって言うんですけどそれを YouTube でちょっと検索してみてください。そうするとそういうふうながんとか死へ難病件にもどうすればいいのかっていうことがあのヒントがあったりとかするかもしれないので、まあ、その辺ちょっとまずは見ながらやっていただくといいんじゃないかなと思っております。はい えー、私からは以上です。ほか皆さんご質問ある方いらっしゃいますかここまでの何でもいいですよ。あの1、2個なら質問を受けれるので、今の間、聞いていただければと思っています。明日はい、明日は早朝3、4時間ランニングとかされてるって聞いてますけど、それ以外何をやってあるんですか はいいあああののりがとうございますあの私は、まあ、なちょっともう何やってるか忘れましたけれども、あの朝起きたときが自分が言ったら一生例なんですね、今日の。はい、で朝起きたときって皆さんわかると思うんですけど、頭重かったりとか、寝不足だったりだとか、はい、昨日の疲れとか残ってたりとかするじゃないですか、はいで。それがどうやったら抜けるかですよね。はい、でってなると、結局私の考え方は、自分で納得していいと思わなかったら、患者にやろうと思わないでしょ、白髪の人って。はい でこれ鉄則なんですよ。ってことは、朝自分の状態をマックスまで高めるためには、何をどうしたら自分が要はいい状態になるのかってことを毎日自分で研究するんですね、私のやり方は。はいはい、なるほど。で、まあ時間としては、あのー、そうですね、私多分3、4時間って言いましたけど、時間制限なかったら6時間でも7時間でも多分ずっとやってると思いますね。あ なるほどですねまあという形でできるだけあの治療のパフォーマンスを常に10がマックスなら10しか出ない状態を毎回作れます。で、その日が1とか2とかなら、私はプロとして自分では 嫌, だ嫌なので、なんで常に10になるように、朝、朝ですね、朝が一番いい朝がケアしてあの臨床に臨むということをやっていますね。なるほど。10にならなかったらその日の治療はやらないんですかやらないです。誰かやらやないですかお弟子さんがやるんですか え、っていうか、オーダーが入ってる人は10まで朝早起きて絶対作りますね。なるほど、なるほどですね。わああかりました。は い, あいあ、ありがとうございます。そしたらもう一つ、さあのご質問ある方いらっしゃいますかもしあれば今、何でもいいですよ。さっきの技術の話でもいいですし、経営の話でも大丈夫です。先生のところに行って技 術, 技術とか学べるんです か, なんか学べますよ。今なら、今ならオンラインでやってるコンテンツがあるので、JPL 協会のオンラインセミナーか、はい もしくは避けた信用がですね。であればオンラインで絶対やってるコンテンツがあります。あと、このコンサル、この3つはオンラインでもできる形で事業部作ってますので、えっと、筋膜リリース学びたかったら JPR で、えっ、ー、と、東洋医学学びたかったら用がで、コンサルティング学びたかったら、えっと、ここですよね。来ていただければっていう感じでやってます。コンサルはど こ, どこですかこ こ, ここですかここですあ。最後に案内するんで、気に入ったら入ってください。はい。はいはい、ありがとうございました。 あとご質問ある方いらっしゃいますか次いきますよ。時間もかけられてるので。大丈夫ですか皆さん。あ、じゃあ、えっと、前田先生、お願いします。はい。えっ、ー、と、以前動画を拝見していてですね、藤井先生、はい、ごめんなさい、似たような質問になっちゃうんですけど、自分を整えるときにですね、うんうんえーと、ご飯を、えっと、パンだったかちょっとごめんなさい、忘れちゃったんですけどお、いっぱい食べるみたいなお話をしてて、自分を整える上で、<笑> 藤井先生だから、えー、とその藤井先生に合ったものを食べて整えているのか、それともセラピストとしてこれがいいのかみたいなのがあれば。はい、と思いました。すすごいすはい、えっ、ー、とね、あのこれも、これ話し出すと、これだけで多分3、4時間過ぎると思うんですけど、<笑>あのカながら話してしまうんですけど、<笑>まず結論から言うと、個人に向いてるじゃなくて、全員にとってもいいものはあります。 これまずポイントね個別でこれが向いてるっていうよりもまず人間であればこの食いんは向いてるってものがまず決まってますと、はい、そこはまず最初の話なんですねで次じゃそれをあーのーどういうふうに組み立てていくのかなんですけれども皆さんその見立てって言葉とか聞いたことあります、はい、なんか見て治療の戦略作るというかねこの腰痛ですけど首のせい何ちゃうかなっていうのを見て判断するの能力ですよね であの能力っていうものは何で行ってるのかっていったら、単、ま、刀、あ、直面に言うと脳です。脳のパフォーマンスが見立ての能力にめちゃくちゃ影響します。っていうことは、脳に影響するものが何なのかっていったら、水分と、あとは睡眠の状態と、あとは消化の状態で、この3つなんですね、まずはで。この水分と睡眠と消化については、水分であれば、例えばですけれども、どんな水分の摂取の仕方をすると、 例えば脳がハイパフォーマンスになるんですかってことですよね。はい。で、今も私が持ってる結論としては点滴です。まず1個は、うん。で、これあ、あの、私、あお医者さんと開発した、あの、治療科の方がめちゃくちゃパフォーマンスがある点滴があるので、いつかまた紹介できるとき来たら点滴紹介させてもらいますね。これまず1点目、はい。あと消化についてなんですけど、もう基本的には、あのー、そうだな、皆さん、オートミールって食べたこと あ, るありますかねーオートミール。はいはい。 あのオートミールって食べるとなんかちょっとおかゆさんみたいな感じなんですけどああいったものを毎朝朝食としては私はもうあの続けてますの、ね、でオートミールっていうものをいいものをまた個別をお伝えできる時があればやるのでまずオートミールは何なのかを皆さん知ってくださいとこれまず2点目あと睡眠なんですけれども睡眠については私睡眠の質が良くなる治療を実は持ってますね例えばこの治療を受けるならむちゃくちゃ睡眠障害って人やったとしても めちゃくちゃ眠りがよくなるというふうな治療のやり方があります。なんで私は睡眠障害にとも治療対象です。ううやり方があったりとかするので、それもまたあのどっかでお伝えできるか、あ基本的に木とかも使えます、私治療の時、ひどい方いらっしゃればね。 YouTube とかでチンがとかググってもらって自分で YouTube めちゃくちゃ見て勉強してもらうといいと思うんますね。そうするといろんな今の臨床ヒントいっぱいあると思うので、あの組み合わせてね、ね気まくりを組み合わせて患者さんもっと治せるようになっていけばいいんじゃないかなと思ってます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。